放送視聴者プレゼントボックスがもらえるキーワードを発表いたしましょう続いては伊藤さんからお願いいたしますはい三つ目のキーワードはこちらです目目目目目目目ちょっと叱るように言って目、ねね、かわいいなにそれ、えーえーえー、ごめんちょっとあんま聞こえ そ<笑>うって回いいね で, でもいいいい私もちょっとちょっとちょっと方向性変えて星狩<笑>りねっ ね, ねこれ六人集まると台本無視して遊び出すんで可愛<笑><笑>い い, いやまあ我々としては甘福な感じのものを頂けてありがとうございます<笑><笑>